으 <웃> 음, <웃> 음, <웃> 음, <웃> 음, <웃> 음 으음 あ久しぶり、はいい。どうですか、新居は。新居どんな感じか、見たい。新居のルームツアーは。新居のルームツアー。無理やな。<笑><笑>クラフトビール。クラフトビールだね。うん。乾杯。はい、乾杯。ああ。え、新居はどうですか新。新居はどうですか。新居。 快適やけど快適こもりすぎてるってやっぱ外行きたいなお話いいどうなめっちゃ聞かれる3回目京都はそんなにひどいイメージはないなあ、大阪に来るから、うんうん。けど最初の方に見つかったやろ、結構あ、そうなんやうんだいぶ初期の頃に見つかったはずや、確か、京都 あれが高いのか意識がみんな。まあ今そんな広がってないもんな。うん。ちゃはハンモックで寝てる。<笑>そうみたいにしんどいな。今やと。逆にしんどいわな、ね。うん。なんかコロナがって流行ってるらしい、うんうん。なんでなんで。家にいることが多い。あまあそれなんかよく聞くっていうかニュースでもやってたな。マークってさ。うん。 さうんまあめっちゃきれにしてくれんやんか、うん、ほんまに、うんでもやっとった感めっちゃすごくお風呂掃除したけど」みたいなのを一日中言ってくれふ<笑>うに褒めてもらいたいんちゃうね、うんまあ、もういっかありがとうって言ったらそれでいいやん、うんでもそう多分褒めてほしいんやと思うんで褒めてほしのしたらさちょっとホッとしてるのに、うん、一切ないからいやその話したら<笑>まるで俺が何もしてないんで でもどこもそういう喧嘩してるわなストレスたまると思うわ、うん、絶対うるからさ、違うマークになんか、そういう生活面あやっぱ子供やなって思った時あるもん、うんうん、あるよ男のあ、いいなー<笑>な、うん、マーク飲んでんの飲んでるよもうやっらってきじゃん全然、まだまだ早く外食したい 本当にいに、2人にも会いたいわでもまあ会えなくてもこうやって飲めるんやっていうのを知れたのはでも収穫っちゃ収穫やんなって。まあちょっと物足りだよな触れられんからな俺触れれるよ心は心<笑>ム<笑>ありがとう今日はじゃあねなあねありがとうありがとうありがと 可愛かったな。うん。大変やなで、でも。赤ちゃんいたら余計気をつけるやろうしな。うん、喧嘩してへんやな、二人もな、結構。うん。切るで。うん。 しくない